今、子供たちが命の危険にさらされています。パラリンピックに学徒動員されているのです。自民党の政権と東京都知事で自民党の小池百合ばあさん、この奴らは利権にはしゃいでいるのです。ところで25日に暴力団の工藤会に死刑判決が出ましたね。裁判長に脅しの言葉を吐くって驚きました。 武道会に金を出し阿部 の, の, の火炎臨事件ネットで検索すればわかります。阿部の手下のお牛がパラリンピック学徒動員をやっています。八王子が心配。他の市区町村も危ないです。お牛はとにかく汚いやつです。お牛は人の道を踏み外しています。子供たちを守りましょう。 パラリンピックはテレビで見てください。自民党を根本的に蹴散らすには選挙で自民党に投票する過ちを犯さないことです。